第8章心霊主義問い霊界の指示はあまりにも正統派の教条と相反する点が多いと思われるが霊界居住者の主張「汝は我らの伝達する教訓が在来のいわゆる正統派の教条と相反する箇所の王旗を認めこれに反対の態度を取ろうとするが」。 これは極めて重大事であるから重ねて説明を加えようと思う。宗教健全なる霊的生活にはそこに明らかに二つの方面がある。他なし一つは神に向かい一つは人に向かう。我らの霊訓はこれにつきてそもそも何事を教えんとするかいわゆる 正統派の教うる神は怒り、曽根む暴君であったが、霊君の教うる神は愛の神父である。しかも祖は一人なのみの愛ではない。神の一元一行は愛から生まれ、愛によりて動き、そこに愛にあらざる何者もない。神はその創造物の最下級なものに対しても、 常に正しく常に親切である。従って霊君はこの神に対して第三者の食罪を必要としない。天帝は復讐的に天則違反者に決して懲罰を与えることもなければ、また罪悪に対して代理者の犠牲を要求することもない。いわんやこの全能の神が 天界の王座に静まりて選ばれたる者どもの苦行に浸ることを喜び失われたる者どもの苦悩を見物する楽しみとするようなことのあるはずもない。しかり我らの教にはかかる擬人説の侵入すべき隙間はどこにもない。神の法則の講師の上から神を考えうれば神は完全であり、 純潔であり、愛であり、神聖であり、そこに残忍、暴虐、その他人間的悪徳の片鱗をも認むことはできない。神は罪悪がそれ自身の中に刑罰を含むことを知るがゆえに、常に憐憫の目を持て、すべての人の加護を見、曲げられぬ、 道徳律の許す範囲内において、傷つける者の苦悩を和らげようとする。神こそは実に光と愛の中心である。秩序を保つべく、天則の原種に当たらるる神。これが我らの崇拝の大目標でなくて何であろう。神は断じて我らの恐怖の対象ではないのである。我らは、 何時らの思索想像する以上によく神を知っている。が何人もまだ神の姿を拝したものはない。また我らは刑事上的詭弁家の潜みに倣ってあまりにも深入りしたる推理詮索にふけろうともしない。何となれば祖はかえって神の根本観念を。 失わしむるものであることを知るからである。我らは断じて力量以上の立ち入った詮索には苦味しない。我らは心静かに知識の増進を待っている。何時らもまたそれを待たねばならぬ。